ではこの手洗いうがいをテーマにみんなでコロナに向けないようにしようねというえメッセージをお伝えしておりますえおとりこさんあの皆さんマスクとかフェイスシールドマウスシールドしてくださってるので掛け声 OK でいきたいと思いますさあ準備はよろしいでしょうかではお願いします まっしらはいあ り, うありがとうございました。